愛してるよ同窓会から始まる恋の予感と、殺人、出席者は全員嘘つき。あんたが一番の嘘つきじゃないの14年前に封印したはずの忌まわしい過去きっと彼が私たちに復讐してるのよ。予測不可能な、衝撃のラブサスペンス。あなたもきっと騙される。どうして嘘つくの ?Dear My Loneliness and Darkness, premieres 2 2 n d February, on Gem.